のですはい宣伝しからいります ¡Gracias! 「ひをぎ」「下から上で」「うえからした」「むんでひいてドド ン, ナドンドドンドドンドド ン, ナ ド, ンドドン」「ひらをよぎ」「し下から下上で」「うえからし んで体動かしてみぎ 左, 左、回してひだり」「てかたかたじ左、回してかたかたじんじゃて」「かたかたじんじゃと。 「ぶくんでひらてドナドン」「ドナドン」「ドナドン」「ぎぎ」「からゆからてドナドン」「ドナドン」「ぎぎ」「からから Yeah, yeah. <laughs> 皆さんにバイバイ。はい、お礼。え会場の皆さん、えー、手拍子え踊ってくれた皆さん本当にありがとうございました。えそれでは会場を祝いまして、で、ね、ありがとうございましたま。はい、ありがとうございました。